はい、肉球ワンタッチ無料キャンペーンを行っております旅のね記念にね、もしよかったらどうぞはいワンタッチ体験でございますねダメですうちはじょをくにないとダメなんですよかりんちゃんそんなところに入って何してんの今ライブ配信中おっと映っちゃうとこだったちゃあちゃん気をつけてよ。 今日はずっと固定で撮るららしいかあ<笑>ちいい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 きょうはやろうばっかりでな。<笑> お客さん、そんなに好きなら仕方ないですね。ダメです。あれ、ここ変な匂いする。